皆さん、こんにちは。唐突ですが、皆さんは、心霊写真というものは、ご存知ですか心霊写真というのは、別に写り込むつもりじゃなかったけど、なんか、映り込んじゃった系の幽霊のこと言うんじゃないんでしょうかね。私は、あまりよく知らないので、そこは、伏せておきましょう。そんな不可思議的存在である、心霊写真を、今回私、頑張って拾ってきました。探すのに40分くらいかかりました。それでは、ご覧いただこう。 とある神社で撮られた何気ない集合写真。楽しそうな風景とは裏腹にとんでもないものが映り込んでしまったのです。白い男性の上の部分に注目していただきたい。 可愛 い, い今回はね、前回、トパットから、全財産を盗んだんですけど、今回は、チャールズとエリーちゃんやね。石子。いい話になるかもしれんけど。うん、うん、うん。おほほ、かっけえ。 ね、大丈夫だと思うよはいはいはい。 Good. Let me fill you in on the あ a. Set up a やっぱ a なるほどねあ。だからあれか、軌道軌道に打ち上げるってことか。 <音楽>ま あ, あのチャールズとあのヘンリー君の組み合わせはあの結構悪いっていう感じ。<笑>着いたね。なるほど。おー、えーっと、なんか。 真正面は行けなさそうだけどまああえてこっち。ああ<笑>おい、下手くそかよ、こっちかなお行けたね。そう、これがいい。キューカップ。 はぁ<音声><笑>これ完全にマイクラだよな。マイクラ行っちゃおう。はははちょっと待って待って。あのー、ゲーム内の BGM が完全マイクラ。おっそあ、あれあ。<笑> ちょっと待ってあのドロップ品がさ完全にヘンリー君の死骸だわやっぱこれかなバレは<笑>ドンキーコングやんいくぞいあこれお<笑>えそうなんだ<笑>あてか当たったのこれおい行っいけだ<笑>マジかうわ たまたま近くにあったからよかった、うん。あ、やばいよ。やばいよ。まさかフュージョンしちゃいますちょっと。ドラゴンボールにネタも持ってくるね。いっちゃいますよ。まあ、でも、あれやなヘンリー君とエリーちゃん合体したら絶対最強になるわ。あおい頭、頭 頭とさか、とさかとさか。誰<笑><笑>やばいやばい。<笑>おい、えー、負けた。嘘やろ。<笑>ちょ、やむちゃんになってんのおもろいな。これは。おい、えー。 あ、結構、なんか、まさかこれダンス系<笑>なんか結構音楽が、パリピってるけど。おいーやっぱりだな。いや、もう俺、俺も乗っちゃうわ。おう。じゃあ、お前乗っちゃダメだろ。 ういやあんなんでなんとかなるんだね<笑>、uh, guys, やばいやばいやばいやばい赤赤赤。やばいやばいよ、uh -huh. あ<笑>お前のプランは絶対頼りないと思うんだよなもう予測するんだけど お前のプランは、多分また突っ込む系だと思うんだよな。あえて選ぶわ。やっぱり突っ込む系なんだな、お前。How does that help? エリーちゃん結構信用できてないからね。 分<笑><笑>かんねえよ<笑>ちょっと待って。ちょっと待って。あの、ちょっと待って。あの、やるなら早くやれよ、お前。なんかな、エリーちゃんのプラン結構いけそうな気がするから、行ってみよう。あははい、はいあ。バカね。おー結構冴えてるな。 Right, I'll be ready. Now hurry. 結構あれだなあのー、考えがすごいあれだなプランやなあ right, チャールズどこや<笑><笑>チャールズがバカすぎるだけじゃんこれ<笑>ヘンリー君のプランが正解なんこれ、like、so... 嘘マジ、yeah. うん yeah. Oh, yeah. おおおおお ちょっと待って、俺にも教えてくれよ。俺にも教えて。えてあやばいよ。あ<笑> あ, あ, あ、なるほどね。お嘘。おお、マジやん。えぇ、ー、嘘。うわあ、すげぇ。だから完全にさ、ヘリコプターの軌道おかしかったよね。 ああ、あは<笑>ウォールまさかの、ソァットのロケットを、あの、壁に閉じ込めておくとか。うわあ、最強コンビだよ、これ。